始めと終わりのいらない意味この心の蒸発へと誰が犬飼を覚えてるか狂気の窓からさようならこう 「あわなかっただろうさようならあなたさ話しようかエンセネティ」「ふそうしそうです」「サイコーパフィのんきな人生エンセネ 終われない惑どいかテーベティにいけられないエンセネティ不祥しそうです最高パビのんきな人生エンセネティ終われない惑どいかテーベティオラクガツ ーそう。